はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日は埼玉県の川口に来ております。しかも川口駅ゴリゴリ目の前でございますね。もうね、サムネでもバレてるかと思いますが、本日は家系ラーメンを吸っていこうと思います。川口の家系と聞けば、ピンとくる方もね、いらっしゃると思うんですが、本日もですね、武蔵屋さんシリーズをやっていこうと思います。イェイ 川口の武蔵屋さんはかなり人気店みたいでして、僕もね SNS で上がってくるのよく見るんですけどスープから麺から具材からとにかくね美味しいと評判みたいでして僕もね今日来るの楽しみだったんですよ。ちなみにね川口のこの武蔵屋さんでは特別なねなんかすげえ盛られたライスのメニューがあるらしいのでラーメンと一緒にそちらも一緒に食べていこうかなと思います。 ということでもですね僕の後ろに見えております川口の武蔵屋さんでございます<音楽>そろそろですね約束の14時になってますので店内に入って美味しいラーメン食べていこうかなと思います とということで、ただいまですね川口店さんの店内に入っておりますいつも通り通常は並盛りをいただいてその後にいろんな、ね、カスタマイズをしたラーメンを食べていこうと思うんですがこちらの武蔵屋川口店さんでも これライス無料となっておりまして先ほどオープニングでもお話ししたねこの武蔵山と武蔵森というとんでもないねでかいご飯のサービスもございますただもちろんですねサービスなので食べ残しは現金でお願いいたしますで今回はひとまずこちらの大ライスにラーメンの並を注文させていただきました とということでただいまですねラーメン到着いたしましたまたこちらのラーメンも超濃厚そうですねうまそううわーー早速ですねこちら出来たてをいただきたいと思いますうわーもう電源入れただけでとろとろですわいただきますあうまってちょっとねこのスープ 一口目から骨感全開ですわうわしっかりとね熟成も進んでるいいスープようんもうちょっとね我慢できませんのでこちらのね麺いっちゃいましょう絶対うまいもんなこれ うんうま、ん、っ、うんうんうん、結構ね今までのお茶と比べると普通の茹で加減でもうちょっと固めかもこれがねしっかりとこの骨感の強いうスープと合うんですわ早速こちらはね麺のっけてライスといっちゃいましょう 詰めてるとさ、最初は骨っぽい感じの熟成した味があったんだけどだんだんねこのお肉の出汁感っていうのかなそれも感じてきたかもこのりとほうれん草ね、うん、これもしっかり絡めますよ<イー>うまっこっちなな うん、やっぱねちょっと波乗りだとすぐなくなっちゃいますね<笑>うんうん で結構ね、武蔵野さんシリーズのコメント欄で、これやってくださいっていう要望があったのが1個あったんですよ、この海苔だけをしっかりとスープに浸して、この海苔だけで、こう、巻いて食べてというご要望がありましたんで、ちょっとこれでいってみましょう、もうちょっとあえてね、お米少なめでいただきます。う, ん、うまいね いろんな店最近は食べてますけどお店によってね毎回全然違うから飽きないねうんうんうんちょっと足んなかったので今ショーライス注文いたしましたまだね具材は余ってるんだけど残りの具材はそのまま食べますわとりあえず とということでただいまですねこんな感じで具材味玉を残して完食させていただきましたここにさ今注文したショーライスをドボンと入れまして最後はさこの味玉をほぐしつつよいしょ雑炊風で最後は締めたいと思いますいやーうまそうスープがねもう本当に具材それぐらい濃厚なんでしっかりとこうご飯絡めていただきます う, ーんうんいます、うん、うんということで1セット目のラーメン並みにライスはもうねすべてきれいに完食させていただきましたごちそうさまでした とということでですね、えー、続きましてそのまま2杯目を特製のラーメンにプラスアルファでね、ちょっとお好みでトッピングをしながらわがまま注文をしていきたいと思います。 こちらのね、カヨウのムサシ屋さんでは、もちろん通常のラーメンや特製、で、九条ネギなんかも結構推してるみたいなので、そういったトッピングのあるラーメンなんかもあるんですが、それ以外にもね、まあ、ちょっと僕なんか嬉しいなと思っちゃう、お子様ラーメンっていうものが500円でございまして、まあ、なかなかねえ、お子さん連れできた時に、どうしても並盛りの量が全部食べれないとかあると思うので、ご家族連れでねえ、いらっしゃる、際にはぜひね、お子様ラーメン注文していただいて、え皆様がね、楽しめる適量で、 美味ししいラーメン楽しんでみてくださいで2杯目が全部のせラーメンかの大サイズにご飯がですね先ほどご説明させていただきました武蔵盛という 1kg あるご飯を一緒に注文したんで大ラーメンと漫画萌えのようなライスいただいていこうと思います 到着しましまたよこれ、えー、ちょっと画面にしたと分かんないかもなこれが武蔵森の1キロですねということでただいまですね2杯目到着いたしました今回ねいただきますのが全部のせの、えー、大ラーメンでございますさらにねのり、えー、を追加したりちょっとねネギも増えちゃったりしてますがこちらとね合わせて武蔵森ご飯いただきたいと思います ちなみに二早めなんでガツンとするように飴が多めで味も濃いめにさせていただきました早速こちらいただきますとまずこれ濃いめにするとどんだけパンチが上がるのかいただきます豪華ガツンガツンよ色味とかでは分かりにくいと思うんだけどやっぱりこの液体油も確実に増えてますし何よりもこの一口目に醤油感がバンときますね これはさらにおかずになるスープだわ<笑>うまっこれでご飯いけるもん<笑>うまっちょっとさっきできなかったこれチャーシューをしっかりスープ浸してこちらをこうこのおかずはやばい でもんね、ラーメンが主役なんだよただお店さんもね言うようにアイスがぴったりってことだからもう本当にねどっちも主役級でうまくしてくれるまあ、そういうラーメンだねうんうんうん、濃いめにした時の麺がおかずになる感じもうレベルが段違いだね 今日おかずだよ。ふう。やばい。うん。あうな。うま、ん。 で、こちらの武蔵屋さんもねもちろんカッパというお漬物と一味の醤油漬けこれも無料でたくさいでございますのでこれもちょっとね一緒にご飯にあえたいと思います、えー、こんな感じでねカッパもあえましたんであとはこちらの一味ですねうんよしほんとねこの2種だけで米ガンガン食えますからね これがたうんう ん, だよな ん, ん, んやっぱり武蔵屋さんってもちろんねいろんな多様なジャンルというか系統のね家系ラーメン店舗によって違って出してるんですけどこういったねイメージ通りのザ・武蔵屋さんのラーメンを食えると幸せよね<笑> 結構ね武蔵屋さんのラーメンってもちろんシップでありおかずでもあるんだよね。進進 む, 進む さすがにね並盛りとご飯2杯その後に大ラーメンと 1kg のご飯食うとお腹溜まってきますね今日もですねもう完食間際でございますやっぱ毎回思うけどこうなってくるとちょっと名残惜しいね そしたらもうこちらの具材で最後でございます。と い, ますうん、ということで本日もですねこちらしっかりとラーメンご飯と完食させていただきましたごちそうさまでした。 ということで、ただですね、武蔵屋川口店さんでラーメン食べてまいりました。もうね、このシリーズ4店舗目になるんですけれども、同じね、武蔵屋さんといえど、やっぱりね、店舗によって、おのおのね、特徴が違うんだなと実感しましたね。僕の第一印象としては、中野の本店さんにも近しいような、まあ、濃厚なスープだったんだけれども、それでもね、やっぱりちょっと違うのよね。で、今回の総評、えー、なんですけれども、まずは、油が、 プラス1の多めかな。で 返しが強めにプラス2。で、濃厚さに関しては、プラスに 2.5 でございますね。多分ね、数字的には中野本店さんとほぼ一緒ではあるんだけど、実際にね、食べてみると、本店さんに比べるとよりフレッシュな骨粉の味わいがして、こう一口目からその豚っていうか動物系の旨味がバンと鼻を抜けるんだけれども、重たさが少ないって言ったらいいのかな。で、かつね、スープ自体もかなり入荷が進んでるので、もちろん、 油そして返しとこれも強めではあるんだけれども、えー、そのね入荷具合によって結構ねまろやかに感じるような仕上がりとなっておりましたもちろんね骨粉もしっかりと入ったスープなので本当にスープなんだけどおかずのようなもうラーメン全体がねご飯に合うそういうバッチリと仕上げられたラーメンとなっておりましたのでぜひね皆様も 少なめとかもありますんで、お腹にね、余裕があれば、ラーメンと共に、ご飯とね、一緒に食べていただければなと思います。まだね、えー、次の5店舗目はどこに行くかちょっと決まってないんですけれども、まだまだですね、えー、武蔵屋さんは全国にいっぱいございますので、今後も回っていこうと思います。このね、動画のシリーズが面白いなと思ってくださったら、ぜひチャンネル登録やコメント、高評価、えー、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりまして、そちらは概要欄の方からチェックをお願いいたします。それでは、次の動画でまたお会いしましょう。じゃあね。 はい、本日もご視聴いただきありがとうございましたということで本日2回目の米変更な行いきましょうまず初めにご紹介させていただくのがこちらこれね本当あのー、悩みなんですよ、まあ、悩みと言っても別にねあの顔がでかいことに対して全く悩んでない むしろねあの初めて会った人に絶対覚えてもらえるから全然いいんだけどただね同じものを女性と僕が食べ比べた時に同じもの食ってるのにすげえちっちゃく見えるのよ結構食ってるよってやつでもめちゃくちゃちっちゃく見えるからやっぱりねデカ盛りがデカ盛りじゃなく見えるこれはねちょっと悩みではあるただまあその分何か普通に見えてみんなもね食べたいなとか思ってもらえるかなとは思うので いいところもあり悪いところもあるんだけどまあ僕も体も顔もちっちゃくなってね3キロぐらいでもとんでもなくデカ盛りに見えるような見た目にはちょっとだけなりたいかも<笑>そしたらこの辺りで2つ目のコメントをご紹介させていただきます今ね紹介しているコメントが前回、えー、動画を公開させていただいたカレートーストのお店カフェロクロさんのやつなんだけどわかるこれめっちゃ めっちゃわかる僕もねもちろん中身ふわふわの部分大好きなんだけどこうトーストした時にさカリカリの耳で香りもすごくいいじゃないだからねやっぱりこの白い部分ももちろんメインなんだけどパンってさこの耳の部分もメインよねなかなかこう撮影でもパン系行くことも少ないですし普段もね基本的にはこう健康面気使って普段でね炭水化物取らないので なかなかこう、パンを食べる機会は僕も少ないんだけど、やっぱりね、あの、街のパン屋さんとかさ、めちゃくちゃ惹かれませんかやっぱね、僕見るとどうしても買いたくなっちゃうんですけれども、まあ今後もね、やっぱこの、撮影という<笑>名目を使って、えー、今後もですね、ちょっとずつパン食べていこうと思います。そしたら、本日三つ目。 苦手食材は何ですかと仮に苦手食材があればそれの克服の大食いなんてのも面白そうじゃないですかというコメントなんですけどこれね僕も動画に何回も食べてはいるんだけど生パセリこれがねどうしても苦手なんですよ乾燥パセリとか彩りにかかってる分にはもう全然香りとかもむしろ好きで彩りも豊かになって食欲もガンガン湧いてくるんだけどどうしてもねあの生パセリの えぐみというか、この香りの部分が苦手でして、もう噛んだ瞬間にこう、ブルブルって体が震えるぐらいちょっと食べられないんですよ。ただ、まあね、大食いとしていただいた出てくる食材に関してはね、やっぱりどうしても全部食べたいなっていう気持ちはあるので、 ちょっとこう克服するために大食いしたらむしろもっと嫌いになっちゃうと思うんでそれはやらないと思うんだけどできればねまあちょっとずつちょっとずつでいいから好きになっていけたらいいなと思いますやっぱりね大食いにとってね苦手な食材はなければないほどいいからねそしたら本日最後のコメント返信はこちらです 最近はこう、デカ盛り系とか、ラーメン系だけじゃなくてね、いろんな種類、ジャンルをね、紹介してくれて嬉しいっていうコメントなんですけど、いや、これ本当にありがとうございます。むしろね、やってる僕もめちゃくちゃ楽しいです。というのも、やっぱりね、こう、視聴者様に美味しいもの、まあ、それを見てもらって美味しいって感じてもらえることっていうのかな、それが僕にとっては一番嬉しいので、 こういった波盛りだとか、あとは一般の人でも頑張れば食べられるかもみたいなデカ盛りをご紹介した時に、皆さんもね、こう食べられるかもとか食べてみたいっていう気持ち強まると思うので、やっぱりそうやって思ってもらえるようなね、動画を自分で作れるのも嬉しいですし、やっぱ何よりもね、こうお仕事でいろんな僕自身も知らないような美味しいものに巡り会えるっていうのは、本当これ貴重な経験なので、半分ね、自分のためみたいなところはありますけど、 今後もですねこういったデカ盛りとか今までやってきたようなラーメン以外もですねいろんなジャンル、えー、食べ物それにお店なんかをねこの動画を通して皆様にご紹介できればいいなと思っておりますということで本日の、えー、米編コーナーはこの辺りで終了させていただきたいと思いますまた次の動画でお会いしましょうそれではじゃね